はいおはようございます。ラスカラでございます。本日の動画もですね、ここ、立川にございます、トスカーナさんにお邪魔しております。というのも、まあね、前ね、トスカーナさんの動画でもお話ししたんですけれども、こちらのお店で以前いただいたピザのチャレンジメニューが、どうしてもね、忘れられなくて、オーナー様の方にちょっとご相談させてもらったところ、新しいピザのチャレンジメニューが誕生いたしました。でこれね、もうピザの方は見えてると思うんですけれども、お肉系と、まあ、シーフード系と、 ハーフハーフの超巨大なピザとなっておりまして、量で言うとね、約5キロ。 5kg のピザ。制限時間が、まあ、30分ですね。で、料金の方なんですけれども、まあ、以前の、ね、動画と同じように、ちょっと仕入れの時によって、値段がね、若干変動がございますので、えー、チャレンジをする際には、この、ね、料金の方はお店の方に電話して確認してください。まあ、今回はねあの、いつもに比べて、まあ、30分ってもう時間制限がめちゃめちゃ短いので、なのでまあちょっとね、食べ方とか、えー、若干ね、えー、マナーにそぐわない部分もあるかとは思いますが、 えー、あらかじめねご了承いただいて動画の方をご視聴いただければと思います3 2 1スタートーはいさでじゃあ い, いただきますとまずこれちょっとお肉あっつだぜこれ熱々だ ぜ, これ<笑>熱々だぜうわこれ30分やばいかもよいしょ う, ーうーまーっそう<笑>じゃあねあの、お皿に取らさせていただきますよしお肉はねこんな感じでございますよいしょーいただきますいただきますん<笑>うんあ、あのー、<笑>うんう うま。<笑>うま、ん、<笑>本当に前回のピザだといわゆるあの下ごピザみたいのもチーズダクダクでこう取るともう溶け出しちゃうぐらいもうチーズが多かったんですけど やっぱりね今回は具材が乗ってる分若干ねこのチーズの量も変わっててすごくね具材ともこのチーズの感じバランスがねちょうどいいです、うん、めちゃめちゃうまい、うん、このね耳がうまいのよマジでパリパリサクサクして みんなにチャレンジしてしてほいですねあっ<笑>一回取る前にお肉だけちょっと離さないと無理ですね取るのが。 ね、や, っぱ<笑>やばい<笑>全部で10ピースあるんで1ピース3分しか使えてますもんね<笑>やばい マジでやっぱちょっと<笑>無理っぽいっ続いてこれ魚介のほういこうかな、うん、うまそうあっちにくっ 魚介、シーフードの方はね、こんな感じでございます。うわ<笑>いっぱい柔らか。いかブリンブリンですね。ちょ正直あのあの硬かったら辛いなとか思ったんですけど、もうそんなことないわ。ブリブリ。 エ<笑>ビうま<っ><笑><笑>、うん、またこのカニのほぐし味ですね、香りがものすごくうまい<笑>。 <笑><笑><笑> い, かいかうまこれさっきあの。 調理工程もあちょっと拝見したんですけど、このね、シーフードは後のせなんですよ、火入れが別なんで、やっぱり、ね、そのまま焼いちゃうと硬すぎちゃうと思うんですけど、このね、火入れンがもうばっちりちょうどよくて、マジでうまい。<笑>うん<笑> ちょっと待って<笑><笑>。<笑><笑><笑> お肉もね、ちょっと和風っぽいような醤油ベースですかこれはそうですね、うん、やっぱりこっちがシーフと洋風でこっちが和風っぽいピザになってるんで味のねメリハリもあってもうこんだけ食べてもね絶対飽きない僕らだけの話なんですけど普通の人はね飽きるどころの話じゃなくてまず食えないって話なんですけど<笑><笑>あの参考にならないかもしれないですね僕らのこういう意見は。<笑> 普通の S サイズ、M サイズを一人でこれ食べても全然飽きは来ないと思います。 下手しあの前回のチーズとベーコンのやつよりもしんどいかもしれないで す, 本当ですか、うん、このお肉ゾーンが下手したらベーコンちょっときつい多分飲み込みが、うん、本当マジで大食いの人全力で挑まないと本当負けると思う ちょっとお話ししたりあのサムネ撮影したりして若干ね時間は空いたんですけど1 <笑>ミリもさ<笑><笑>なんかかんか熱々っす、ね、こんだけチーズの層があると<笑>これねやけど気をつけてねみんな。 展示と言っても、あの、楽し み, みたいんで、タバスコで。<笑>絶対シーフード合いますもんね。な<笑>るな。 <笑>タバスコは<笑>。 <笑>うんやっぱマジで強敵だわこれ<笑><笑>ん<笑><笑>だんだん顎がこう疲労が溜まってきますね 음컴백약만틀린 生地はちょはこれがラストですねうんホタテすごいな<笑>今初めて単体で食べたらそのエキスの出方がすごいな<笑>すっげえ ハハハが。<笑><笑> Mm-hmm. いやこれ思ってないよギリギリだなこれ。 うん、うんうんうんはい、ほんと量で言ったらこのこぼれてるだけであのツーピースぐらいありそうですよね<笑><笑> Yeah.、Mm. うん う<笑>ん<笑><笑>ということで、まあ、チャレンジ結果としてはねもう失敗となりましたで残量で言うとねもうほんとこんなもん僕の口で言ったら満パンに2口入れればいけるぐらい多分2口か3口ぐらい。 ね、ちょっともったいないんでこういう場はねいただいちゃいますこれ。ということで改めてありがとうございました。